みなさん、こんにちは。安藤です。今回からモデル化とシミュレーションの基礎を学んでいきます。講師の井原先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井原氏です。モデルという言葉は、日常生活でも使うことがあると思います。モデルとは、物事や現象の本質的な形状や法則性を抽象化して、 より単純化したものを指す言葉です言い換えると一つ一つの物事の代わりにそれらの特徴を単純化したものと言えるでしょうかなるほど複雑な部分を省いて単純化したものなんですね。 そうですね。本物をそのまま扱うのではなく、モデルを作って扱うメリットとしては、交通事故など実際に行うことが困難な実験を仮想的に行うことができることや、自然現象などにおいて複雑な現象を再現できることなどが挙げられます。災害で起きることを想定して備えることは大切ですが、実際に地震災害を起こして実験するわけにはいかないですからね。実際にこの地震災害が起こってからですと、元もともないですからね。はい 結果に信憑性を持たせるためには妥当性の高いモデルを作る必要がありますそのためモデル化というのはとても重要な作業になります、うん、妥当性の高いモデルがあればより現実に近い実験ができるということですね、えー、しかし一概にモデルと言われてもあまりピンとこないんですがえっ、ー、とモデルは具体例があるとわかりやすいと思います例えば縮尺モデル 数式モデル、図的モデルというのがモデルの表現の種類です大きく分けるとモデルには三種類あるということなんですねそうですね縮尺モデルは大きさを変えたモデルです電車の模型は本物と同じ形をしていて車輪を使って線路の上を走ります本物の電車ではありませんが電車の持つ特徴を単純化したものになりますこのようなモデルは よく見かけますねプラモデルもこれに当たりますよねはいそうですね次に数式モデルは計算で予測をするためのモデルです時期の金額は現在の金額プラス利息そして利息は現在の金額に利率をかけてそこに時間間隔をかけたものというように数式で表すことができます これ意識したことないんですけど数式で表されたものもモデルなんですねそうですね図的モデルは家の平面図のように家の間取りのような特徴を分かりやすい図で表したものです縮尺モデルに示した家の模型は外観を検討するときには有用なんですが家の間取りを検討するときは検討する対象に合わせた図を使用する方が便利ですなんかこのモデルが一番馴染みがあります この三種類をさらにこれ分類することができるんですかモデルは表現形式や対象の特性によって分類することができますまず時間的な要素を含むかどうかを考えます家の平面図のように時間の変化が関係しないモデルは静的モデルと呼ばれます時間の変化が関係する動的モデルのうち規則的な現象を含むかどうか含むものを 確定的モデル、規則的ではないものを確率的モデルと呼びますなるほどまず時間的な要素を含むかどうかで分類するとそこから規則的であるかどうかを分類していくんですねこのようなモデルはどのように扱っていくんでしょうかモデルができた後はそれを使って実際の現象をコンピューターの中で模倣することができます これをシミュレーションと呼んでいます天気や降水確率などを予測する天気予報にもコンピューターによるシミュレーションが使われていますシミュレーション、これ何か聞いたことがありますねコンピューターでシミュレーションを行うためにはコンピューターが計算できるようなモデルを作成した上でモデルに合わせてプログラムを作成したり表計算ソフトウェアを利用したり専用に用意されたシミュレーションソフトウェアを使ったりすることができます モデルをどうやってコンピューターに処理させればよいかを考えるには、プログラムを作ってみるとわかりやすいです。心臓をモデル化して血液の流れをシミュレーションした例を簡単にご紹介しましょう。これが先天性疾患の心臓の例です。奇形があり、きちんと血が流れていない状態です。本当は全身から来た青い血が、 青いまま肺にいってきれいになった赤い血が赤いまま全身に送られていかなければいけませんこれ先生よく見ると青い血と赤い血が途中で混ざっていますねそうなんですよね紫になったまま全身に行ってしまっているのがわかると思いますこれを手術で赤い血が全身に行くように直してあげる必要があります 手術では管をつなぎ替えてていいる間間も人間は生きています。なので途中をどのように手順をやっていくかというのはとても複雑なんですこれ、説明すするのは本当大変そうですよね。そうなんですよね通常は紙とペンで説明していますがこのシステムを使えばインタラクティブに説明することができますまずは血管をバイパスでつなぎます その後、青い縦の血管を切って、こちらにつなげるとシミュレーションが自動的に動きます。次に血管の流れを止めます。その後、血管をこちら側へ繋ぎ替えます。これで青い血が青いまま肺に行って赤い血が戻ってくるようになりました。最後にここにある穴を埋めて、ここにある血管を止めて終わりです。 青い血が青いまま肺に行って、赤い血が赤いまま全身に行くようになり、元気になります。なるほど。モデル化してシミュレーションすることで、とてもわかりやすくなりました。そうですね。そこで次回以降は、Python 言語を用いて、モデル化とシミュレーションのプログラミングを扱ってみたいと思います。次回以降の学習では、次のことを学ぶ予定です。 対象の特徴を観察してモデルをコンピューターが扱えるような数式などに表現することプログラミングによりモデルを動かしてシミュレーションを行うことモデル化とシミュレーションを学ぶことで皆さんは世の中の物事をモデル化してコンピューターで扱うことができるようになります。また モデル化した結果を計算することでシミュレーションが可能になりますこれらはとても重要なスキルですわかりやすく説明しますので頑張って学習していきましょう